今日のテーマはオリンピックです。ぜひどんなふうに英語を流暢に話したいかをイメージしながら内容を聞いてください。それでは英語から始めます。The Olympic Games, which began as early as 3,000 years ago in ancient Greece, were revived in the late 19th century. And have since become the world's greatest sports tournament. The games were conducted every four years in Olympia, located in the Western Penoponnese Peninsula. In honor of the deity Zeus, from the 8th century BC until the 4th century AD, 3000年前に古代ギリシャで始まったオリンピックは19世紀後半に復活して以来世界最大のスポーツ大会となっています。オリンピックは紀元前8世紀から紀元後4世紀まで神様ゼウスを叩いてペルポネスハンス半島西部のオリンピアで4年ごとに Every four years between August 6th and September 19th, the ancient Olympics were performed at a religious festival honoring Zeus. Their impact was so great that ancient historians began to measure time by the four year intervals between Olympic Games known as. オリンピアーズ。4年に一度8月6日から9月19日にかけて、ゼウスを称える宗教的な祭りで古代オリンピックが行われました。その影響はあんまりにも大きかったので、古代の歴史家はオリンピックの4年ごとの間隔をオリンピアードと呼び、時間を計るようになりました。 The first modern Olympics were held in Athens in 1896 with 280 athletes from 12 nations competing in 43 sports. Summer and Winter Olympic Games have been held separately and alternating every two years since 1994. 第1回目の近代オリンピックは1896年にアテネで開催され、12カ国から280名の選手が参加し、43種類の競技が行われました。1994年からは夏と冬のオリンピックが2年ごとに交互に開催されています。それでは、 単語やフレーズの説明をしていきます。このエピソードのテキストは紹介文の中にあります。テキストを見ながら学ぶことをおすすめします。first one is Revive。Revive。原文読み上げます。The Olympic Games, which began as early as 3,000 years ago in ancient Race were revived in the late 19th century. 3000年前に古代ギリシャで始まったオリンピックは19世紀後半に復活して以来 Revive, 復活することです何かを再び始めるというニュアンスです The next one is Sports Tournament Sports, Sports, Tournament, 大会 つまりスポーツの大会になりますもちろんここのスポーツトーナメントはオリンピックゲームを指していますペニスソラは半島です結構スペリングも独特なので読み間違いもあるからしっかりこのスペリングをチェックして読み方を練習してみてくださいね Alright, the last one is Alternating, alternating, alternate は交互に変えるという意味なんです。原文読み上げます。Summer and Winter Olympic Games have been held separately and alternating every two years since 1994夏と冬のオリンピックはその後独立として 行われてそして2年ごとに交互に開催されています Alternate every two years2 年ごとに交代する実はこの文章の中には結構専門用語がありましてそれも歴史的な専門用語なんですよね例えば BC と ADBC は紀元前 AD は紀元後なんですね Alright, now let's move into discussion topic. 今日のディスカッショントピックは Can you describe your favorite sports?What is it and why do you like it? あなたの大好きなスポーツは何ですかなんでそれが好きなんですかぜひ英語で考えてみてくださいね。If you have watched the recent Olympics, you can also share your thoughts